こんにちは、ステファニー・ヨーステンです今日は、5ジプロがある東京ミッドタウンに来ていますちょっと風がきついですけど、とても暖かいです人もたくさんいますさて、あるユーザーの方がミッション依頼をいただきました紹介させていただきますハンドルネーム、隣の檻の いいつも楽ししみにしています特にグラウンドゼロズのメイキング映像を見た時本当に驚きましたこの映像でも映っていましたが「コジプロ」では実際の俳優さんを 3D にキャプチャーしてゲームのキャラを作っているのですね。 私も 3D キャプチャーしましまたその 3D キャプチャチーってどういうものなんでしょうか詳しく知りたくなりましたそこで 3D キャプチャーを経験されたことのあるステファニーさんにお願いです「g ジプロの 3D キャプチャーの現場に潜入して確かめてきてください了解今から潜入を開始する。 Mission accepted. バクバク、ね、you have arrived at your destination. 3D キャプチャーの責任者である井野口武也さんにお話を伺いたいと思いますこんにちは井野口ですこんにちは。今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、早速ですがご実践を見てる皆さんに 3D キャプチャーについて教えていただけますかわかりました 3D キャプチャーとはまず撮影を行いますそれを 3D 化することでゲームの中の実在する人物やものを再現していますそれでは実際に見てみますかはいじゃあこちらへどうぞ ミッションインフォーハスピンアップデータこちらが 3D キャプチャースタジオになりますカメラがいっぱいですねこんにちは撮影担当の原と申します今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします現在フェイススキャン用に37台のカメラと8台のストロボが設置されていますこのカメラの配置を変えることによって全身のスキャニングも行うことができます 部屋全体が真っ白なのは何か理由があるのでしょうかはい、えー、被写体に影をなるべく落とさないためにストロボの光を反射させて回り込ませるために部屋が真っ白になってますスキャニングルームを作る上で 何か苦労されたことはあるんですか、はい、えー、一番苦労したことはどうしても人を撮影するときに人間はじっとしてられないので、えー、一瞬ですべてのシャッターを切る必要があるんですがそのシャッターを切るための機材を特注して作っていただきました、えー、それでは、えー、実際撮影しながら、えー、説明させていただきたいんですがよろしいでしょうかもちろんです、はい、お願いしますお願いします 撮影自体は37台シャッターを同時に押すため1秒もかかりませんそれでは撮影します OK ですそこから 3D モデルにするまで早くて1時間より詳細なモデルだと3時間程度で 3D モデルを生成することができます 3D モデルの生成に関しては後ほど説明させていただきます撮影どうでしたか 初めてここに入った時がびっくりしましたねたくさんのカメラがあってあんなにたくさんのカメラに囲まれたことがなくてちょっと緊張しましたねもう本当に簡単でしたねそうですねここでは俳優の皆さんだけではなくコジプロのスタッフや LA のスタッフにお願いしてかなりのメンバー撮影させていただいてます私グランドゼロスももちろんプレイしてるんですけど小島監督も ここででで収録したんんすすよねそうなんです初めてここのスタジオができた時にテストとして監督に撮影させていただきましたちなみに全身だけじゃなくて手や足そういったものも個別に撮影させていただいていますそれ以外には背景のこういった岩のようなものも撮影しています 皆さんわかりますかそうですグランドゼロズを遊んだ方にはよくわかると思いますがあるシーンに登場したものですすごいですねこんなものも 3D キャプチャーするんですねあのここでキャプチャーしたものは実際どうやってゲーム機に出すのですかははいこれに関しては次の 作業でお見せしますミッションインフォーアップデートこんにちはこんにちは松井ですこれより説明させていただきます、はい、こちらが先ほど 3D キャプチャールームで撮影した写真ですたくさんあるんですねこれをもとにこちらのフォトスキャンというツールでハイレゾモデルを作成しますええ。これすぐにできるんですか 自動生成で作られますのでかなりの精度が高いです、えー、こちらのモデルを実際ゲーム用のモデルに最適化かけます、えー、こうなるんですねこのツール上で質感の設定とかも行いますあとアニメーション用のセットアップも行います最終的に 黒星エンジンのエディターに出力したモデルがこちらになります。すごいですね。ここに出てるデータですけども、すべてキャプチャーで撮影したものをベースに作っています。ああで、今アップになっているキャラクターなんですけど、はい、えっ、ー、とコジプロのスタッフなんですね。えー、そうなんですか。マイクさん。出、え、て、ー、いるんですか。 そっくりですねすごい<笑>えー no、response. Hit him again. Clear. えー、ちなみにこの背景ははいこれはコジプロのガラス部屋と呼ばれている部屋で よかったらこの後ご覧になりますかえ実際にあるんですあ、ありますかはい、みたいですマーケットプレイスここが本物のガラス部屋ですわぁ、すごい本<笑>物ですね<笑>どちらゲームなのか、現実なのかわからなくなりますねどうですか ハンドルネーム隣の檻の捕虜さんわかりましたかいかがでしたでしょうかステファニーのコジプロ潜入では皆さんからのミッション依頼を受け付けておりますメタルギアソリッドはどうやって作られているか私ステファニーがコジプロに潜入して調査していきたいと思いますミッション依頼はこちらに送ってください ミッション完了ただ今から帰還するホストゾーン離脱これより帰還します ターゲットは無事です。スネーク。完璧やんか。